今日は背中のお肉がすっきりとれて、肩こりも軽くなる、そんなストレッチ、エクササイズ、一緒にやっていきましょう。はい、そしたらね、まずは、もうリビング、お部屋に正座になります。正座になったら、お腹をね、この股関節のところが丁寧にぴたぴたぴたぴたぴって、ももにしっかりとくっつけます。そしたらね、肘床につければつきます。お尻がまず価格についていること。 で肘も床につきますでもし肘がつかない方はこのヨガロックとかねあと本とかでもいいです平らなものに手を置いてひじがしっかりと床につくようにしていきましょうはいそしたらですね肘をついた状態 で, で首をまず長く床見たままね床見たまま首が長くします 床見たまま、ね、肘肘を引っ張るようにしながら、肘で床をグッと押しますで押して肘手前に引っ張って床を押してで床見たままこの後頭部で天井を持ち上げるようなイメージ首長くした。 息は止まらないようにしていきましょうそうすると肩甲骨の間がね、キューってしまった感覚すれば最高です肘もうちょっと床をして体、はい、力を入れましょうはい、繰り返しますね なる感じすすれば最高ですはい、力抜きます。はい、3、ひ肘引いて、そのまま床を押して、顔は床見たまま、首長く後頭部で天井を持ち上げる。息は止まらないように。はい、力抜いて、あと2回、肘引いて、引いたまま床を押して、首長く、顎は 引いてもないし、上げてもないし、床見たまま。もうちょっと肘、床を押して。はい、ゆっくりと力なはい、ラスト5回目ね。肘し引いて、そのまま床を肘で床しっかり押して、首長く、後頭部で天井を持ち上げる。呼吸止まらないように、肩ンを。 キューッと閉まってる使ってるなーっていう感覚があれば最高です肩がね、耳に近づいていかないようにで、呼吸していきましょう肩が耳に近づかないように肩と耳しっかりね、距離を作っていきますはい、力を抜きまいでしょうはい、で、たったこれだけですけどこの肩甲骨の間、すごい使ったんじゃないでしょうか えー、とこれをね1日5回でいいのでぜひやってみてくださいそうすると背中のねちょっともっこりしたお肉がすっきり取れるのとあと肩こり首こみそしてストレートネックも治ってきますそして実は二の腕にも効果がありますもうたったこれだけ簡単なストレッチとエクササイズですけどものすごい上半身いろんなところに効いてくるので姿勢すごくきれいになりますぜひやってみてください こちらチャンネルでは40歳以上の忙しいももたちが隙間時間で簡単にできる姿勢改善ダイエットにとってもよく効くストレッチ、マッサージ、エクササイズあと骨盤底筋トレーニングをご紹介していますもしお役に立ったらいいねボタンそしてチャンネル登録よろしくお願いしますさようなら